山山尾尾君委員長民進党の山尾です、えー、国民の命、国民の自由、国民の権利に直結をする基本的、革新的な質問に答えないと、こういう政権だと思われないように、カナダ大臣、しっかりとご答弁をいただきたいというふうに思います。 今の稲田大臣の答弁姿勢は私も大変問題だと思います。このことについてはおそらく後ほど私の後の小型委員も質問を続けるのではないかと思いますが、私の方からはカナダ大臣にお話、ご質問をしたいというふうに思います。やはりもう一度このカナダ大臣が メディアに配った予算委員会におけるテロ等準備罪に関する質疑についてと、このペーパーについて、いくつかご質問をします。この後の会見で大臣は、このペーパーについてね、口頭でもよかったと思うと、それを申し上げなくてもよかったと思うと、こういうふうにおっしゃいました。今もこの認識に変わりりはありませんか 金田法務大臣<音楽>、えー、昨日の委員会においても申し上げましたが、えー、ご指摘は3日前の法務省から放送記者クラブの記者の皆様に配布をいたしました予算委員会におけるテロ等準備罪に関する質疑についてと題します。 文書に関わるご質問でありますこの文書につきましては、不適切なものとして撤回をさせていただいたわけでございますが、その思いは、国会に対してその審議の在り方を示唆するようなものと受け止められかねないものであるということを反省をいたしまして、撤回をさせていただいた次第であります。そして 改めてお詫びを申し上げる次第であります山尾君。私、質問はできるだけ明快にしてますので、私の質問を、ね、いちいち解釈して、冒頭につけてもらわなくて結構です。もう一度尋ねます。このペーパーについて、会見で記者に問われて、大臣は口頭でもよかったと思うと、こういうふうに言ってるんです。この認識に今も変わりりはありませんか 法務大臣、えー。ご質問にお答えしますが、私は不適切なものは書面でも口頭でも許されないと、そういう考え方を持っております委員長山尾君。と、えー、いうことは、この中身について問題があったと、そういうことですか。 どこの中身を訂正されるんですか。金田法務大臣、えー、先ほどの中で申し上げたつもりでございました、えー、この文書につきまして、国会にいたしまして、その審議のあり方を示唆するものとして受け止められかねないものであるという点を、 不適切なものとして、直ちに撤回をさせていただいた次第であります山尾君大臣、まあ会見ではね、口頭でもよかったと思うと、申し上げなくてもよかったと思うと、明快にこうおっしゃってるんですね。今、気づいたのかもしれません、口頭でもまずいんですよ、申し上 げ, てもかった申し上げなくてもよかったと思うじゃなくて、申し上げちゃだめなんですよ。それ今初めて 気づかかれたんですか本当に、あの、絶句をするんですけれども、結局、この文書の問題はですね、文書であれ口頭であれ、立法府の質問権を制限して、大臣としての説明責任を放棄すると、この姿勢そのものが致命傷だったと、こういうことなんですね。でこれ 私疑問だったですもう一回聞きましょう自分自身に言い聞かせるものだったらなぜ記者さんに配ったんですか金田法務大臣山本委員にお答えを申し上げます、えー、昨日昨日も申し上げました、えー、私は、えー、連日 本当に、えー、先生方と一緒に、この予算委員会での議論を続けてくることができました。本当に、えー、いい意味において、いい意味において、一緒に連日頑張っていく。その中で、私も答弁に時々立たせていただいて い, いてます。その時に、やはり、あの発言はどういう意味だったんですか、あるいは、あの答えは、ね、どういう意味ですかとか、 なぜ、ね、もうあの法案が成案になるまでダメなんですかとか、いろんなことを聞く記者さんがおります。いや、あの、まずお聞きください。ということで、何人かいらっしゃるんだけれども、これからもしっかりと議論を重ねていく上で、だんだん、 細部に渡ってくるかもしれません。あの、法案が、成案になってくれば、なおさらなことだと思います。ですから、そういうときのことを考えて、今までの自分が発言したこと、あるいは指摘を受けたことをですね、一生懸命自分ではメモしております。しかし、お聞きになられた記者さん方が、あの、A さん、B さん、C さんといた場合に、その方々に、 違うことを申し上げてはいけないという思いが自分にはありました。従って、えー、あくまでもあの紙は自分のメモとして整理をするために記述をしておったんですが、それをですね、 ええー、まあ、補助資料、ブリーフィングの補助資料っていうんでしょうか。それで、ちょっとご覧いただくのもどうかなというふうに思って、ちょうど忙しい時だったんで、その席にも同席ができなかったんですけれども、まあとにかく私がそういう思いを持って、その資料をですね、ご覧いただいたら、まあ、私が今まで説明してきたことの一部がですね、しっかりと 不公平にならずにご理解いただけるものだと、こういうふうに思ったのは事実でありまして、そのことが、あのまあ、私も反省をしまして、えー、国会に対してその審議のあり方を示唆するものとうん、受け止められかねない、受け止められかねないものだというふうに判断をして、直ちに撤回をしたつもりでございます。山尾君 まあ、直ちに撤回した後の会見でね、口頭でもよかったというふうに言っちゃってるんですね、で私あの、不思議だったんですよ、自分に聞かせるメモをなんで記者さんに配ったんだろうってで、今の答弁、そして昨日の大阪委員への答弁で、合点がいきました、同じことをおっしゃってました、つまりね、まあの日のは議事録ありますから、即記録ありますから、こっちでいきましょうか、こういうふうにおっしゃってるんです。 私は一緒に法務行政を良くしていきたいと思う方はたくさんおられますと、その中に記者さんたちもおられるのでありますと、今もおっしゃってましたね、一緒に、一緒に連日頑張ってると、その中に記者さんたちもおられると。大臣にとって記者さんたち、メディアというのは、一緒に法務行政を良くしていく仲間なんですか、それだったら合点がいくんですよ。 仲間に自分の思いいいを知ってもらいたい私は違うと思いますよ、もしそういう認識だったら間違ってると思いますよ、まあ与党の席から、そんなこと間違ってないという、びっくりするような話が出てますけど、これ、大事なとこだと思います。大臣にとって、メディアというのは、どういう存在なんですか彼ら法務大臣。 えー、ただいまのご質問にお答えをします。私は。この国の公的な部分を担って頑張っておられるのは、この委員会の席におられる皆様も同じだと思います。その時にその時に目指すものはやはり公的な中で最善の結果を。 我々で作り上げて、そして国民にそれを評価してもらうことだと思います。その中で、記者さんの果たせ役割っていうのは、えー、先生がおっしゃるように、いろんな思いが私はあります。でも、 それをいちいち挙げていればたくさんありすぎますから申し上げませんがその役割を私たちもお互いに理解し合っていることが必要なんじゃないかな。その時に私は何人かから聞かれております。同じ方が同じようなことを質問される方もいる。でも私はそういう記者さん方が非常に頼もしく見えます。あの、批判的なことをおっしゃる方もいる。でもそういう記者さん方と一緒に この国の公的な分野をしっかり良くしていくんだという思いを持ってますので、その点は御理解いただきたいと思います。従って、また連日いろんな話が来たときに、自分のために仕たためておいたというふうに申し上げたとおりでありますが、それを、一旦をですね、えー、ご理解いただいて、また質問でも何でも来るときに、 次のステージでおいでいただけるんならば、それはそれでお互いにプラスになるんではないかと勘違いしたんだと思います山尾君。何を勘違いされたのか、全くわからない答弁なんですけれども、メディアは権力者の仲間ではありません。 メディアはあなたの考えを発信するツールではありません。メディアは官報ではありません。メディアは権力者の仲間じゃないんですよ。権力者の権力の行使、これが適正になされるかどうかをチェックする機関でしょ。今もなお、メディアと権力の関係を180度勘違いされて、自覚がないのではないですか。 あまりに無邪気に、あまりに無自覚に、ちょっと静かにしてもらえますかメディアに自分の考えを知ってもらいたい、伝えてもらいたい、一緒にこの国をよくしていきたいと、そういう考えが前面に出てくるのは、大臣の資格は私、ないと思いますよ、私、別に何もこんなセリフこの場で言うつもりなかったですよ。静粛に願います 自分のしていることが、あのペーパー出したとき、メディアに対する規制になってしまうと、そう受け止められてしまうと、そういう意図すらなかったんでしょう、うあまりにも自覚がないじゃないですか。大臣、あの先日のね、じゃあ続き聞きたいんですよ、もしあのペーパーを撤回し、謝罪をしてね、成案を得る前でも、この予算委員会でも、外務大臣がいなくても、 刑事局長がいなくても、この法案の必要性一生懸命説明しますと、こういうふうに気持ち入れ替えたとおっしゃるから、その話、正面から答えてくださいね。法務省が出してきた、現行法上的確に対処できないテロ事案の3事例、大臣、これ、立法事実ですか立法事実ではありませんかイエスか、ノーかです。同じ答弁は、 いりませんよ。どうぞご答弁ください。金田法務大臣。えー、えー、申し上げます。えー、その、えー、立法事実に。 私は、えー、を理解してもらう上で、非常に大事な事例だと思っております委員長立法事実ですか、立法事実ではありませんか、イエスかノーかでお答えください金田法務大臣。金田法務大臣 えー、私はあこの3事例というものはテロ等準備罪につきましてその成案を得られていない現段階で条約を締結してテロを防ぐため現行法のどこに不十分な点があるかについて分かりやすくご理解をいただくための 事例をお示ししたものであると、このように3事例については考えております。そして、立法事実というのは、ご承知のように、立法の必要性を裏付ける、一般的事実のことであります。従いまして、私は現行法に不十分な点があることの説明に、この事例を使っておるという意味において、立法の必要性を裏付ける。 いわゆる立法事実の一つであると、このように考えております山尾君。この3事例は立法事実だということを、まあ、ようやく初めてこの場でお認めになりました、まあ、イメージだイメージだと、逃げてましたからね、これ当たり前ですよ、私が1月20日に立法事実出してくれと法務省に言って、23日に私のもとに届けられたものですから。 それを突然ね、穴が埋まったからイメージだと言い換えられたのでは困るんです、立法事実だということでした。それでは、立法事実だとするならば、出してきた3事例、これ、私がこの場で、共謀罪を、包括的な共謀罪を必要だとする、そういう必要性には当たらないということを申し上げました。大臣、お尋ねします。立法事実その4は、今現時点であるのですか、ないのですか。 ほかのことを答えてもらう必要はありません。立法事実としての事例その4、立法事実としての事例その四は、あるんですか、ないんですか。金田法務大臣山尾委員のご指摘にお答えをいたします。 法務省からお示しをしました3事例において合意の対象となっている罪以外にもです、ね、テロ等準備罪における合意の対象とすることが考えられる罪は多数存在すると思いますそのような罪の中には未遂罪予備罪といったような罪 が, 罪が設けられていない罪も多くあるわけであります そしてまた未遂罪や予備罪といった設けられていてもそれでは不十分と考えられるものも含まれていると受け止めておりますしたがいましてこれら3事例のほかにも現行法上的確に対処できないと考えられる事例はあると考えておりますもっとももっとも手で テロ等の準備罪の対象犯罪のあり方については、まあ、以前から申し上げておりますように、現在検討中であります。現時点で具体的な罪名等に、えー、即して、現行法のどこに不十分な点があるのかをお示しすることは困難でありますが、これは理事会協議になってでます。<笑>法案については、 テロ等準備罪の対象犯罪を含めて、成案を得た段階で、これに即して十分にご説明をしてまいりたい、このように考えているわけであります委員長山尾君、多数あるということでした、三事例以外に、一つでも出してください。金田法務大臣 <笑>山本委員にお答えをいたします。今、えーまあ、あ発言、ね、この部屋の中の発言で、立法事実というのは、この事例だけではないというお話が出てました。まあ、それは置いといまして、<笑>法務省がお示しした3事例以外の事例の提出については、現在、 理事会ででで協議されておりりりその判断に従ううとということを、えー、昨日まま申し上げたとおりでありますもっとも、もっとも、もっとも、テロ等準備罪を設けることによりまして、これまで対処できなかった、どのような事案に対処できるようになるのかということについては、成案を得た後に、テロ等準備罪の具体的な対象犯罪に基づいて、 丁寧にご説明をしていきたい、このように考えております、また、それまでの間、山尾先生のさまざまなご指摘を踏まえて、そういう提案を作る中で、それができたときには、丁寧に議論を重ねていきたいと、このように思っております山尾君。 案前に3事例は出せたのに、その穴が埋まってしまったら、4事例目以降は、提案を出してからしか出せないというのはなぜですか、理由を述べてください。金田法務大臣 なぜ、提案を得るのを待たなければならないのかというご質問だと思います。テロ等準備罪の対象犯罪のあり方につきましては、現在、検討中であります。現時点で具体的な罪名等に即して、現行法のどこに不十分な点があるかをお示しすることは困難であります。法案につきまして 多数あると考えておりますが、法案について、成案を得た後。テロ等準備罪の具体的な対象犯罪に基づいて、丁寧にご説明をしていきたい。このように考えております。委員長山尾君。大臣伺いますけれども、一つでも大臣把握今してるんですか。把握してて言わないんですか。どっちですか。金田法務大臣。 山尾委員にお答えします、えー、先ほどまで申し上げていた3事例、これが私は非常にこのテロ等準備罪を説明する上で、非常に既存の現行法上で対応できない例があるんだということを分かりやすくご理解をいただくために必要な事例であったと、そこのように考えております。委員長山尾君 答えてません、もう事務方前に出てこなくて結構です、3事例以外に多数あるとおっしゃいました、そのうちの1つでも大臣、今、自分の頭の中にあるんですか。金田大臣えー、先ほども申しし上げましたが 理事会で協議をしていただいている事項でございますので、それは理事会の協議をお待ちしたいと、このように考えております。そんなの理事会で協議してない。四次例目を今自分が把握しているかどうか。四次例目を大臣が把握しているかどうか。 いや答えますから。 私が理事会で協議をいただいて、その結果をお待ちしていると申し上げましたのは、かつてその議論になりまして、理事会協議を質問者の方がおっしゃって、委員長がお一人になっております。そういう経緯は申し上げたとおりであります。時、ね、計止めてください。 時計止めてください。即興止めてください。 速記、はいはい、を起こしてくださいあの、今、大臣、勘違いをされているようでありますが、今の質問に関しては、あの理事会の協議になっておりませんので、えー、別の件でありますので、よろしくお願いをいたします。法務大臣 あの、理事会をブロックに使うつもりは全くありません。それで、その上で山尾委員のご質問に答えますが、ええ、あると考えておりますと申し上げました。私の頭の中にもあることはあります。しかし、しかしながら、先ほども申し上げておりますように、現在検討中の状況の中で、 どういう事例がですね、どういうふうに扱われるのかということも含めて、現在検討中なんであります。その検討中で、成案を目指して、今こういう議論をさせていただいています。ですから、そういう議論をしっかり受け止めて、私たちも政案をしっかりと皆様にお示しをする日を待っておるわけであります。よろしくご理解ください。委員長山尾君。 あの、あることはありますっていうかですね、大臣、今議論しているのは、刑罰放棄なんですよね、人を逮捕して、自由を奪って、刑務所に入れる法律が、数百という単位で一括して新しく作られてしまうかもしれない、そういう法律の議論をしてるんですよね。だからこの立法事実 必要性があって、初めて法案を検討することが許されるんです。必要性を説明できなければ、検討そのものが人権侵害になるんですよ。そうでしょ必要性なしに人権を制約する法律を検討してるんですか必要性なしに人権を制約することなんていうか知ってますか人権侵害っていうんですよ。 権力の乱用って言うんですよ。そう言われたくないなら、あの、法務大臣に立証責任があるんですよ。なぜ、こういった数百も一気にね、しかも今までの原則と例外をガラッと変えて、今までは悪いことをしたら処罰する、それを悪いことを計画したら処罰するというように、大きく転換をするような法律を、なぜ今検討しているのか、その必要性を、 最初に説明をする責任があるんです、だから検討中ということは理由になりません、あることはあるというなら、事例その4、おっしゃってください。金田法務大臣。えー、ただいまのご質問に。まあ<咳> 立法事実ということでお話がございました。その立法事実はあるわけであります。そして、そして、私から申し上げることは、この非常に重要な罰則を含めて、規定を検討するわけでございますから、それはしっかりと検討のプロセスというものを大事にしていかなければいけないというふうに私は感じております。そういう中で、 じゃあ、テルト準備罪の立法事実は何かというふうに、えー、それを説明できる事例をですね、やはりもう一つ増やせ、もう一つ増やせというふうにおっしゃっていただくのは、お気持ちはわかります。でも、<笑>でも、でもですよ、でも私たちは、委員がおっしゃるように非常に重要な規定の検討をしております関係上、これが、 こう提案ができる前に、これが当たるとか当たらないとかいうことで、議論をすることよりも、決して乱用にならないように、乱用にならないように、それで私たちは申し上げているわけでありまして、3年後に迫った東京オリパラ競技大会の開催を控えているとか、あるいは、 昨今のテロ組織による犯罪の、組織犯罪情勢といったものを考えた場合に、まさに委員がおっしゃることは、私も非常に受け止めているつもりであります。ですから、そういう中で、テロ等準備財等を整備して、TOC 条約を締結する。この TOC 条約から来る国内立法をしっかり整備するというのも、立法事実なんであります。 ですから、我が国がテロ組織による犯罪を含む、国際的な組織犯罪の抜け穴になることを防ぐということができるように、しっかりと検討しているわけでありまして、提、えー、案ができるまで、ぜひお待ちいただきたいと思います山尾君。委員長あ、大臣。大臣。私も混乱をしてます。 大臣の答弁にいいですか、結局、重要なことは、提案前にはしっかりと議論できないって言ってるんだったら、このペーパーの内容、何にも反省してないじゃないですか、今、大臣が言ってるのは、ペーパーどおりのこと言ってるじゃないですか、さすが言い聞かせてるメモですよ。だから、私は本当にこのペーパーの革新的な問題が分かってるんですかって最初に聞いたじゃないですか。 で今、大臣がおっしゃったのは、立法事実、必要性はあるからあるんだとおっしゃいました、議論にならないですよ、そういう大臣とは、そしてもう一つ、突然、条約批准の必要性も立法事実だとおっしゃいました、総理は条約批准の必要性、そしてこのテロ対策に穴があること。 ね、この二つが立法事実必要なんだとおっしゃってますけど、今の話聞くと、結局もう法務大臣も、テロ対策としての立法事実の必要性を説明することを放棄したじゃないですか。テロ対策っていうのは結局、この法律を通すための隠れみのですかもしそうじゃないっていうなら、テロ対策としての三事例の穴が埋まっちゃった。でも、実はもっと多数あるんだと。私の頭の中にはあると。 一つでも出してくださいよ。なぜ出せないんだ。成案前だから出せないんですか成案前だから出せないなら、このペーパーと同じですよ。どうぞ答弁。金田法務大臣。<笑>えー、まず、ペーパーの話がございましたので、補足をさせていただきます。私は、国会における法案の審議においてはですね、 与党協議を終了しているかとか、成案を得ているかとか、あるいは国会提出後か否かにかかわらず、どのような質問も妨げられるものではないと理解をいたしております。その上で、御質問の内容によっては、法案の 検討の具体的進捗状況等に鑑みて、ご質問の時点で確定的な回答をすることは困難な場合も想定されるんであります。そのことはご理解いただきたいと思うわけであります。まずそれを申し上げました。はい。質は結構です。で、で、質問に答えてください。 失礼ですが、いやあまりにあのいろんな意見ありましたんで、あので、ーええ、もう一度確実な質問をください。す。 ね、じ, ゃあじゃあ、お答えします、ね、静かにしていただかないと答弁しにくいんであります、静粛に願います3年後に迫った東京・リパラの競技大会の開催を迎え、控えたなが昨今の国内外のテロ組織による犯罪を含む組織犯罪情勢に鑑みますと。 テロを含む組織犯罪対策について、万全の体制を、万全の対策を整える必要があり、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦うことは重要な課題であります。 そして TOC 条約財宝上はだだ、契約国に対して重大な犯罪を行うことの合意、または組織的な犯罪集団への参加の少なくとも一方を犯罪化することを義務づけております。そしてテロ等準備罪は、この国内担保法として整備するものであります。そしてテロ等準備罪等を整備して TOC 条約を 締結することにより、国際的な逃亡犯罪に引き渡しや、捜査共助、情報収集において、国際社会と緊密に連携することが可能になるほか、我が国がテロ組織による犯罪を含む、国際的な組織犯罪の抜け穴になることを防ぐことができるんであります。 さらにテロ等準備罪を設けることにより、テロ組織を含む組織的な犯罪集団による犯罪について、実行着手前の段階での検挙・処罰が可能となり、こうした犯罪による重大な結果の発生を未然に防止することができる。 このように考えております。そして、その上で、ただいまの野じがたくさん出てますが、お答えします。私は先ほどは聞いてないからではなくて、え委員の御質問を申し上げありませんが、もう一度確認をさせてください。というふうに申し上げたわけであります。突起を止めて。 起, 起こしてください大臣、質問がわからないときはそのときに答弁をしないでください。あの、同じ答弁を繰り返してもしょうがないので、ぜひそこはご留意願います。それでは、再度答弁願います。金田法務大臣、静粛に願います。 私は先ほど山尾委員から二点質問をいただいたと受け止めました。で、一点目は先の方でございますが、お答えをしたつもりです。そしてもう一点の方は、四つ目の事例としての 立法事実を示せとおっしゃっておられたんじゃないかなと私は思いました。でも、間違えてお答えしては失礼ですから、その点を二点目だけもう一度、えー、おっしゃっていただけませんでしょうかと申し上げたんであります。そして、えー、おっしゃっていただけないうちに、まあ今、理事の皆さんの協議になりましたんで、私は、 私が受け止めているその内容、立法事実をお聞きになっているというふうに、私は受け止めまして、立法事実についての、私は、例えば先ほどお話がございましたように、まさに三事例にも立法事実があり、そしてもう一つの国際組織犯罪防止条約、TOC 条約にも、その国内法におろす、その、 それは事例の話です。事例の話と立法事実の話をしているんです、今。だから、その立法事例のお話を先ほど申し上げたわけであります。以上でご理解ください。山尾君、静粛に願質問忘れたまま、なぜ答弁続けたんですか。それ時間稼ぎ以外の何物でもないじゃないですか。貴重な時間を時間稼ぎしないでくださいよ。 大臣、この事例用があるかないかっていうのは、立法事実の有無そのものなんですよ。これが説明できないなら、何を検討してるんですかっていう話になるんですよ。だから、一つでも出してください。頭の中にあるっていうから、頭の中になるもの、出し惜しみしないで、そんなに国民に。たくさんある中に一つでも出してくださいよ。質問が抜けちゃうんだったら、その事例も抜けちゃうんですかちょっと。 ちょっと申し上げますけど、立法事実、これがないっていうことを認めるなら、大臣として法案提出やめてください。そして、立法事実、必要性を説明できないなら、必要となる、その説明する能力がないなら、大臣やめてください。どっちかですよ、こんなの。今、もうこの答弁<笑> 聞いてても何が聞かれてるかかかもわらない聞かれてることを忘れたと認めたまま答弁を続けるつまり質問者が聞いてることに自分は答えていないって分かりながら3分も4分もこの予算委員会の時間を浪費するそんな大臣とどうやってこれ以上議論したらいいんですか大臣失格じゃないですか誰だ法務大臣 お答えをいたします。私は誠心誠意、山尾委員の質問にお答えをしているつもりです。ただ、わからないというんではなくて、確認をしたいということを申し上げているわけであります。ただ、立法事実が、いや、あの、いいですかいいですか、ね、はい、よろしいですね。はいええ 立法事実の説明はるる先ほどからしてきました。そして事例として三つあるということを私から確認の意味で申し上げました。それ以外に四つ目あるのかと言われて私はあると思うと答えております。あると思うとしかしそれは非常に重要な局面で今、政案を、準備をしておりますから、 検討しておりますから、その時点でご理解くださいと申し上げました。ただ、それに対して、えー、私は、そういうお答えにまたなるんだけれど、山尾委員の方は、それでよろしいですかということを確認したかったんです。 ですから、何度もお答えを、同じお答えをするなということも、かつて指摘されたことがあります。でも私は、同じことしか言えない場合もあることをご理解くださいということを先ほど申し上げたつもりなんであります。そのところをですね、まあ、あのご理解を賜らなければいけません山尾君。時間を無駄遣いされたので、もう一点 お, あのお答えいただきたいと思います。組織的犯罪集団。 これは今までの共謀罪とは違う大きな二つの柱のうちの一つだと繰り返し大臣はおっしゃってます。この組織的犯罪集団、大臣の言っていることと刑事局長の言っていることが百八十度違います。大臣は普通の団体でも性質が一変すれば当たり得ると答弁しています。刑事局長はそもそもこの団体の目的が犯罪を実行することにある団体、これに限られると答弁しています。今国会でです。どちらが正しいんですかもちろん 大臣が正しいんですよね。金田法務大臣。組織的犯罪集団についてのお尋ねであります。ある団体がその犯罪を重要な犯罪を目的として成り立っている集団であるということが前提になります。そして。 今、御指摘をいただいた文につきましては、たまたま、いや、たまたま、一回、どうこうという場合に、それが、それが組織的犯罪集団となるんですかというお尋ねと同じだと私はお受け止めいたしました。だから申し上げているんであります。そういう点については、それは組織的犯罪集団の対象とならないように、私たちは、ええ 検討を進めているつもりりでありますその点において、私も刑事局長も違いは全くないと、このように考えております。山尾君違いすら理解できないんですか、そもそも要件があるかないかは根本的な問題なんですよ、刑事局長はそもそも要件があると言ってる、普通の団体であれば、後から悪に変わったって、これは対象外だと言ってる。 大臣は違うこと言ってる。一変すれば当たりうるんだと言ってる。刑事局長と大臣と、どちらが正しいんですか。金田法務大臣、時間が来ておりますので、手短い願います組織的犯罪集団というのは、えー、前も申し上げました、えー、テロ組織、暴力団、あるいは薬物犯罪組織、あるいは振り込め詐欺集団のようなものであります。その その対象として、どういうものが組織的、えー、犯罪集団になるのかという点については、ついては、しっかりと今検討しているところでありますが、いずれにしても、その定義はしっかりと、 一般の皆様にも、国民の皆様にも、われわれにも皆分かるように、その政案を今作ろうとしています。だから、それを踏まえて、ご検討をいただきたい、またご意見を賜りたい、このように思っているんであります、はい、山尾君。委員長あの大臣は この局長答弁と大臣答弁の違いの重要性が多分お分かりになってないで今、答弁されていると思います。どちらも2月2日、この予算委員会での答弁です、議事録もございます、統一見解を求めたいと思いますので、理事会で協議してください。理事会でで協議させてていいたたただきまますす以上です山尾君、はい、これにて山尾君の質疑は終了いたしました